どうも今回は HG シリーズゴジラ9をレビューしてみたいと思いますで。こちらがゴジラ9の表紙となっております。ゴジラ対メカゴジラの、えー、このお二方がメインの表紙となってますで。ラインナップとしてはゴジラ2002、キリュウメカゴジラ、はいで。次にゴジラ1974、メカゴジラ1974、キングシーサー。でラストがメカキングギドラ。 飛んででるやつです、ね、はい、まずはゴジラ2002となります。こちらはゴジラ対メカゴジラに出てきた尺五字、尺弓子。だから尺弓尺弓じゃねえ、尺五字って呼ばれてます。で、えっ、ー、と、この整備例がすごいかっこいいですね。うん。特徴はつかんでるのに、あまりなんかその指摘するところがあまりないのですが、どううこだろうな。 まあ、の口とか開いてて、口の中もちゃんと塗装されてて、いい感じですね。うん。あとちょっと改めて、クロニクルシリーズもデビューしようと思っているんで、その時に、これの再版があるんですけれども、ちょっと比較をしてみようかなと思います。あの、うん、すごく特徴をつかんで、作成された、ガチャガチャだと思います。次が、キリュウメカゴジラですね。これは、かなりすごい細かく出来上がっております。 このもうボディの一個一個、この細かなところから、もう、そうですね、お尻、お尻じゃない、この尻尾 の, の背びれ、ギザギザ細かいところまで、全て細かく出来上がっております。後ろ、これ、外れたりして、面白い、これ、ここも外れます。外したりできて、面白いですね、これは。うん で こ, のこれもちょっとちゃんとあのブルーでブルーのものになってるんでちゃんと塗装されてて、えー、いい感じですねこれも、うん、かっこいいで顔のこういう赤いところまでちゃんと塗装されてるっていうのはこだわりがありますねちゃんとあとこうう文字も書かれてますし細かいいい感じですねこれも本当に こんな感じで表紙の通りゴジラ対メカゴジラを再現できますね。この2体でバシバシバシーンと。次がゴジラ1974です。これはゴジラ対メカゴジラ、1974年のゴジラ対メカゴジラのゴジラとなっております。背びれがこの、何大きい真ん中のがピョンと出てるだけで。 本当にこのサイドの2つは本当にちっちゃいのでむしろ目立たない感じですね爪がちょっと黄色っぽいですね背びれとはちょっと違う色になってます顔がすごい可愛いでこれは別のパーツがつい腕のパーツがついてましてここの右腕がとっかえられるようになってますちょっと右の腕のパーツを変えてみましたなんでここが中身がメカゴジラの この腕が出てきちゃってるんで、これは偽ゴジラということになりますね。はい。こちらがメカゴジラ1974ですね。はい、ゴジラ4からまた改めて再販されたという。再販じゃないか。全然全くゴジラ4とは違って、大きさもかなり大きくなってますし、クオリティも、クオリティはどうなんだろう。まあ当時のものとだいぶ違うけれども、も細かさは。 で、てますで大きさもいいですし、これはすごいいいバランスですね。うん。あの、ゴジラ4の時って、他の怪獣とのバランスはとっても悪かったんですけどこのメカゴジラはだいぶあのバランスよく取れて作られておりますね。うん。一個個の細かさもすごい、ちゃんと出せてますね。かっこいい<笑> はい、次がこちら、キングシーサーになります。こちらも同じくゴジラ対メカゴジラに出てきた、えー、怪獣なんですけれども、すごく、この、なんだ、鱗みたいなのも再現されてますし、あとこの毛並み、毛のふさふさ具合っていうのも、あのー、すごいガチャガチャですごいこんなに、あのー、再現されてるのもすごいなと思います。尻尾の、この、そうですね、ふさふさ。 お尻のさん可愛いっすーだろみたいな。で、よく見ると、その、色の中に、こう、汚し、なんか黒っぽい汚しみたいなのが、炭っぽい感じかな。炭っぽい感じですね。入ってて、それもまた、あの、すごいあのいい感じですね。うん。顔もすごいちゃんと作られてますね。あの、ソフビのキングシーサーと比べても、こっちの方がだいぶ、 あのーうん、いい、こっちの方が僕は好きですね。3.4 並べれば、1974年のゴジラ対メカゴジラを再現できます。なので、こう、なんかこう、並べて、ディスプレイして、見るのを、こう、3つ並べて、ディスプレイするといい感じになりますね。ただ、キングシーサー、あんまり役に立ってなかったんで、なんかよくわからなかったまあ、ただ出したかったんでしょうね。うん。沖縄なんで、イ、はい、ラスト。 こでまあどうなんだろうあの作りはあの す, ごくすごくすごくすごくあのまたクオリティが上がってますねうんだいぶだいぶすごいこんなメカキングギドラ飛んじゃうんだってねまさか HG シリーズで出てくるとは思ってもみませんでした でえーとですね、これはあのー、羽がすごいまた進化を遂げておりましてこうゴジラ2とかクロニクルと の, のメカキングベターと比較してもここ の, このザラザラ感っていうのはないのでここはちょっとまた違いが出てると思います、まあ、顔の作りもすごく、うん、ちゃんと細かくできてますね、うん、はいということで今回は1次シリーズゴジラ9をレビューしてみました、えっとまあ、全体的に言うとまずこの メカ系がすごい多かったシリーズとなっております。えー、ゴジラ対メカゴジラの、この、公開された年に販売されたもんなので、それとちょっと並行して、この初回のゴジラ対メカゴジラ、1974年のシリーズのものを出してきたところはすごく、うん、なんか、共通点があったと思います。で、まあ、 メカメカシリーズだけがすごいあの共通しているのか、メカキングビドラがまた出てきたっていう。で、えー、うん。あの、別に他の怪獣でも良かったと思うんですけれども、ここでまた出てきたっていうところも、またちょっと意外性をつい て, て面白かったなと思っています。はい。以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。